次に宮本徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です、加計学園問題について質問いたします。総理はこの間、加計さんからこの獣医学部の申請について相談や依頼があったことは一切ないとえ説明してきました、ところが、愛媛県の面談記録には、加計学園側の言葉として、次のような記載があります。えー、加計学園から先日総理と 同学園理事長が会食した際に、下村文科大臣が、えー、加計学園は課題への回答もなくけしからんと言っているとの発言があった と, とのことと、指示されております。相談してるじゃないですか。総理がですね、加計学園の獣医学部新設に向けて、加計市の相談に乗り、政府部内の意見まで伝えていたということが、この文書を見れば示されております。総理が深く、当初から関与していたことを示す、 私は証拠だと思いますよ総理、本当に総理は、加計鋼太郎さんと会食した際に、獣医学部新設について、下村大臣の意見を伝えたことはないんですか安倍内閣総理大臣、あのまあ、これまでも、えー、答弁しているとおり、私は加計理事長と獣医学部の新設について話をしたことはなく、ご指摘のようなやり取りを行ったこともありません。 なお下村大臣もですね、そういった発言をしたことがないと述べておられると承知をしております。宮本君、愛媛県の中村知事はですね、職員は文書をいじる必然性は全くないと言ってます。そして先日の与党が招いたですね、加藤前知事、総理も信頼されている方だと思いますが、加藤前知事も愛媛県のメモは。 当日、東京事務所で、東京事務所と愛媛県から来た職員とか協議しながらメモを作っていかれたのだと思うと、雰囲気は伝えていると、流れは多分そうだと、こうおっしゃってるわけですよ。この愛媛県の文書っていうのは、極めて信憑性が高いんですね。そ う, そうすると、総理がこの記載内容を否定するなら、加計学園側がその場で作り話をしたってことになるんですよ。総理ね 総理の親友である加計鋼太郎さんは、作り話をするような方なんですか安倍内閣総理大臣、あのえー、加藤。 全知事はこの雰囲気ということをおっしゃっていたわけでございまして雰囲気をどのようにこの伝えるかということについては、まあ、いろいろな伝え方があるという趣旨の話もされておられたとこういうふうにまあ承知をしておりますいずれなせよ先ほど申し上げましたように従業学部のお話をです、ね、したことはないということは何回も申し上げているとおりでございますまた下村 前文科大臣もです、ね、そのような発言をされていると承知をしております宮本君、私がお伺いしたのはです、ね、この愛媛県の文書については、えー、この部分については誰も、柳瀬さんだって記憶にないというだけで、反証は誰もしてないんですよ。そういったことを言ってないと言っているのは総理だけなんですよね。もし総理が、この部分がですよ。 私は言ってないと、そんな話はしたことはないと言うんだったら、加計学園側が作り話をこの場でしたということになるんですよ、そうすると、総理が嘘ついているのか、加計孝太郎さんが嘘ついているのか、二つに一つしかないんですよ、加計孝太郎さんは、総理のご親友で、どういう方かも総理はよくご存じだと思いますが、そういう嘘をつかれる方、作り話をされる方なんですか。もう 安倍内閣総理大臣あのそもそも、えー、加計孝太郎氏が例えばどこかでそういう話をされたということを、私は承知をしていないわけで、えー、ございますし、まあ、ですから、えー、これは今、私はお答えのしようがないわけでありまして、全然せよ、加計氏とそういう話はしていないと、またあ、下村前大臣もそういう趣旨の話をしておられると、このように思います山本君。じゃあ、そうなるとですね、加計さんに来ていただいて、この場で話していただくしかないじゃないですか。 総理は、加計さんが総理の地位を利用して何かを成し遂げようとしたことは一切ないということを言いますけれども、もしこの場で総理が言ってないということをおっしゃるんでしたらね、こういう発言してないんだったら、この面会の場で加計学園側は、総理が言ってないことをも持ち出して、総理との関係をアピールして、物事を進めようとしていったと、こういう話になるじゃないですか。いずれにしても、総理のこれまでの答弁と全く違う話になるわけです。委員長 どう考えてもです、ね、この問題、真相究明のためには、加計孝太郎、加計学園理事長を承認する必要があります、理事会において協議をさせていただきます。宮本君。もう一点お伺いします。首相官邸での面談についてですね、加藤前愛媛知事は、会合でアドバイスをもらったことが学部認可につながったと、まあ、正直に語られました。そしてその場でのアドバイスだけじゃないんですよね。 この3回の面談、1回目の面談の後からですね、官邸は精力的に動いています。愛媛県の面談記録には、4月2日の内閣府の藤原次長の発言の内容として、要請の内容は総理官邸から聞いておりと記されております。内閣府に伺いますが、一体総理官邸の誰から、どのような要請の内容を伝えられたんですか。梶山大臣。 当時の担当者に確認をしましたところ、要請の内容は総理官邸からも聞いているという発言はしていないとということでありました宮本君、何もここに記録がされているのに、そういう発言はしていないと、その類の趣旨の発言はされているんですか。梶山国務大臣 まあ、今申し上げたとおりでありましてあの、この発言はしていないということであります宮本君、4月2日に そ, のそういう発言はしてないにしても、それに近いような発言、どういう発言をその場でされたんですか、この問題について、4月2日に藤原さんは。梶山国務大臣。 この趣旨の発言はしていないということであります宮本君じゃあ愛媛県に書いてある文書は嘘だということを内閣府は考えているということですね梶山国務大臣の事実関係について担当者に確認したところ今申し上げた通りであります宮本君 またね、これはね、愛媛の中村知事がです、ね、お怒りになりますよ、記録はあるんですか、4月2日の、そういうことを記憶に基づいて話しているのか、それとも記録があるのか、おっしゃってください。愛媛県の側は記録が出てます、内閣府の側はないというね、こういう要請がないっていうんだったら、内閣府の4月2日の記録を出してください梶山国務大臣。 前にも答弁しているかと思いますけれども、4月上旬にあった記憶はあるということでありまして、さまざ、あ、まなこのやり取りの中で、4月2日にということが伺えるような状況は出てきておりますけれども、記録はございません山田君、ね、記録がなくて、記憶だけに頼って言ってるのと、はっきりと、集団で作った記録と、 どっちが信用性があると思いますか、総理。総理総理安倍内閣総理大臣。あのまあ、この問題はです、ね、例えば文部科学省の文書のときにもあったのでございますが、発言についてはです、ね、これはどういう受け取り方をするかということもございますので、まさに今回の反省点としては、まあ、一体言わないなならないようにです、ね、発言については発言者の確認を取って記録に残すべきだろうと。 ここのように考えていいるところでございます宮本君私が聞いたのは、どっちがですね信用性があるかといったら、それは当然、集団で作った記録の方がですが信用されるということなんですよ。全く今の答弁を聞いても、国民は理解されないと思いますよ、また総理を守るために嘘をついてるんじゃないかと、こういうふうにしかですね思わないですよ。先ほど藤原 三、えー、人はですね、4月の上旬に会ったことがあるということでしたけれども、4月2日に会ったという記録はないんですか、内閣府には。に梶山国務大臣、記録はございません。山本君いや念のためにお伺いしますけれども、獣医学部新設には強力なライバル校として京都産業大学がありました。 内閣府に伺います、藤原さんは京都産業大学と3回面談をしています、えー、面談した日にちは記録残っていると思いますが、教えてください。梶山長創生担当大臣 内閣府では規制改革を通じて地域の活性化を目指そうとする自治体や事業者の相談に応じることは通常の業務の一つとして認識をしております、特区指定前や、えー、提案段階でも相談に幅広く応じることとしております、京、え、都、ー、府及よび評算台の関係者の方にも数回お会いしていると聞いておりますが、その日時までは具体的に特性することは困難であると聞いております。そんな嘘もよくつけますね 私、昨年、内閣府に資料請求してメールが送られてきてますよ。京都府と藤原審議官の面談、回答、面談の記録は作成してませんが、確認できた範囲では、京都側からの申し出に応じて、京都府等から次のとおり相談を受けました、平成28年1月26日、平成28年6月7日、平成28年10月5日、平気でですね、こうやって嘘をつく。 許されないです よ,、えー、よ梶山、梶山国務大臣、ちょっとお弁当ですひどい の今 朝, 朝、通告があった質問であります、そしてすべてを明らかにされたいということであります、その数回あったことはあるということで、肯定しておりますけれども、すべてについて今、つまびらかにすることはできないということであるなぜできないんですか、私はわた、私はちゃんとメールで去年もらってるんですよ、去年の段階では出せたものが、交渉記録は残ってないということを、 嘘を作っていくためには、京都の側と会った日付までないことにしてしまう、総理と関わる問題になったら、全部隠してしまう、隠蔽してしまう、これはあまりにもおかしいんじゃないですか、総理。梶山国務大臣私がこの席に出る直前にいただいた質問であります、その質問の内容は、面談した日にちをすべて明らかにされたいという質問内容であります。 それにつきまして、数回お会いしたいと聞いておりますけれども、その日時までに、日時まで具体的に特定することは、現時点で混乱だということでありま宮本君。去年ですね、私ね、メールでもらってるんですよ、これ、内閣府の三時間補佐の方ですよ。三時間補佐の方にもらってるわけですよ。私、これ、答えてもらうために、わざわざちゃんと通告をしているのに。 ちょっとおかしいですよちょっと事実関係確認するために時計止めてくださいまずちょっと時計止めてください事実関係を確認しなきゃいけないちょっとちょっと止めてください はい、梶山大臣、ご答弁ください。あの今申、ま、申しましたとおりこの会合、この今の質問の時間に入る直前にいただいた質問であります。そのことはい そのことにつきまして、すべての日時を明らかにせよということでありますけれども、数回あったことは認めております。その日時まで具体的に現時点で示すことは困難であります。でお尋ねのことでありますので、持ち帰って、えー、確認をさせていただきたいと存じます。宮本君。あのー、私はですね、今日の予算委員会の場で、京都は分かっているのになぜ、えー 警察通告していますよ。大体ですね。もう三時間も経ってんじゃないですか。大体ですね。三時間補佐からちゃんと私に対して。電話番も出してるんですよ。メールで出している資料がですね。なんで都合悪くなったら出せないのかっていうのが、ですね。こんなおかしな話はないですよ。過去に一度答えていることはなんで答えられないかということを言ってるんです。 結局ですね、insane! いいのか止めてください。 いやね、本当におかしな話で、私は難しいことを朝言ったんじゃなくてですね、昨年、私は同じ質問を内閣府に求めて、メールで資料が来てるから、そのことを紹介してもらおうと思って、朝、き、えーまあ、昨日の夜中にファックスを送ってますよ、ファックスは昨の中に送ってますけども、朝、ね、確認もしてます、早朝に、えー、で、委員部の方からも、えー、通告はですね、そうやってやります。で はっきり言って、私に出した資料があるわけですから、去年の7月にですよ出してるわけですよ、ところが、ところが、記録があることになってはならないと、4月2日に藤原審議官が加計学園側と会ったと、そういう記録があってはならないと、そのこととついつまわせるためには、 京都産業大学と藤原さんと会った日はしっかり記録があるのに、その記録まで隠してしまうと。はい、いや手元にない、じゃあいいでしょう、仮に手元にないから答えられないならそうでもいいんですけど、いずれにしても、京都産業大学とは会った日の記録は明確に3回残っています。 京都産業大学と会った、藤原さんがあった日は3回明確に残っています。私は資料をもらっています。どうして加計学園と会ったら、藤原さんは日付も忘れてしまうんですか。総理が関与することになったら、そういう途端に記憶もなくなる、記憶もなくなる。こんなことやってるからですね、いつまでたっても国民の議念は晴れないんですよ。おかしいでしょう。京都産業大学の側は、藤原さんがあった日付の記録はある。 そうして内閣の側はない、総理、どう思いますか。総理、時間が来ておりますので、ま私もちょっと答えお答えのしようがないわけでありますが、あのあの藤原参事官。<笑>あ 三時間だったね。時間はですね、やっぱ京都、京都三条大学とも会っているわけでありますから、その、京都三条大学と合っているんで、3回会っているんであれば、あの別に家計学園と会っていることを隠す必要はそもそもないで、ね、あろうと、こう思うわけでございます。れずれにせよ、あの、梶山大臣はですね、今日、えー、本来であれば、 もっと前に質問通告をいただかなければならないところでありますが、先週、質問通告をいただくはずでありますが、今日急にです、ね、朝、言われて、その場ではちょっと手元にそのメール等がなかったので、確かめることもできないわけでありますが、後ほど確かめさせて、確かめさせてお答えをさせたいと、このように思います長本君、時間が来ておりますあります。